ロシアによってウクライナが侵略されてしまいましたが、その根本の動機や原因は、実は臆病さであることに留意してください。NATO の東への拡大がロシアの脅威になったわけですが、それだけでは今回のようなウクライナ侵攻の政治判断には必ずしもなりません。プーチンが実際の脅威以上に脅威に感じる人であること、つまり臆病さが原因だということです。しかし、 プーチン個人が臆病なだけだとすると政治や軍が動きませんつまりロシアの政治や軍がなるほど脅威だと感じる同様の資質があることになるのですですから原因はプーチン個人でもアメリカへの恨みでも領土拡大の欲でも大国の誇りでも余裕でもありませんまたプーチンの判断は かつてのソ連やそれ以前のロシアのトップと全くと言っていいほど違いませんこれまでも、相手を実際の脅威以上に脅威に感じ、準備しすぎるぐらいに準備した軍隊を送ったり、それでも怖くて撤退したり、逆に必要以上に相手の殲滅を図ったりしてきているのです。あるいはそう考えると、ロシアの近代史が紐解けてしまうくらいなのです。ですから、 ロシア国民の多くが今回のウクライナ侵攻に反対戦争に反対しているからといって国民と政治はただ別かというと単純にはそうではないのです政治の母体であるロシアの国民も臆病さとは無縁ではないということですではなぜロシアの人々の精神性の母体として臆病さがあってしまうのかというと慣例で不毛な土地で生きる人々は 温暖な地域の人々と比べるとなので自覚はないと思いますが、比較的に常に生死と直結したかのような精神状態の中を生きることになります。すると、発展思考、協調思考、正義思考、合理思考の4側面のうちの合理思考に傾きやすくなります。言い換えると、そうした土地柄では合理が かつてのロシアの産業革命がそうであったように発展や協調正義の答えにもなってしまうのでロシアは実質的にも対外的にも発展性や協調性正義に乏しい臆病な合理主義者のような一存在になってしまうのです今回のこともまさにその現れと言わざるを得ないものです世界は今このことを受けて これから具体的にどうすればいいのか、本当にわからなくなっていると思います。そして今回の侵略や戦争に反対の心あるロシアの人々も、母国がなぜこうなってしまったのかと混乱されています。ですから、その原因を読み間違って三次に発展してしまわないように、この動画をアップするのが最善と考えました。また、何を軸に戦えばいいのかというとき、 軸は脱臆病ら合理主義であるとお気づきいただければと思います。